「似た花をあの場所で見かけたんだ」「今日君に似た声をどこかで聞いたんだ」「もう街は」 夕暮れて静かに日は沈み」「そんなことを思いながら今日という日が 「そして僕は空を見上げ」「君を思い出す」「たぶん君はどこかの街で同じ空を見て」 こ, れだけのことだけど幸せだなとそう思う今日君に。 んだ。今日君に似た声がラジオから流れたんだ」「そして僕は君のことを改めて心に刻む」